天竜川がね。その辺を流れていますね。うんはい、天竜浜名湖ですね、はい。今は第3センターなるほどね。かつては戦時中にできた路線だったはずですあ。そんな歴史、はい、あの浜名湖って、はい、爆弾一発で浜名湖の橋落ちたら使えなくなっちゃう。はい、東海道線の普通になっちゃうからな る, ほどなるほど。なるほど、それのリスクヘッジのための、はい、あの浜名湖の奥側を走。る。 ああ、赤色だと、赤色です。なるほど、ね、動作上と、この車庫が、分化材分化材になっている。この転車台と言いまして、うん、電車って方向転換、自分でできないから、別の線路に乗せ替えるたるとか、転車台という、丸、はい、悪い、うん。で、これが、えっと、線形車、線形は、あの、大分の線形で、車庫になっている。い、うん、物語の中では、うん、当時の。 診療所がこの中にあるうそうですね新治君が目覚めスタ覚めたのここです贅沢させてもらってるわっていう当時君の家がこれ、ね、この、はい、ちょっと長屋っぽい ち, ちょっと長屋っぽい、はい、他の人たちはだからああいう の,、ね、あのかなりコンテナハウスというかそうそう、はい。トリガルのような風通じゅ う,、うんはい、うですこれも今実際機能しているあ、これも実在の実在してます、ねはい、この辺りはすべて実在の駅ですし、はい、この路地とかね、はい、かなり忠実なんですよ、ね 今 の, 今の景色とも含めて天竜二股ちょっと見てもらうといいかもまたいいね鉄道好きだというのはかなりあ の, あ の, のスタ周りのスタッフの方々にてっちゃんですね、うん、ロケハンといいますか園児にもそうですね作画スタッフ美術のスタッフ、はい、あのみんななんとか天竜には取材に行きこういう取材行った時の写真も紹介しますこい。 パネル展示なども見れるとかツアーが楽し い, らしいですですから、ここに展示室があって見られます。これを組んだ後、まあ案の定。その他、みんなスタッフがセットの中にのしのし、あいっ入ってですね。孫だったりこう。諸刃だったり一眼レフだったり、ったり<笑>ったりいろんなもので自分でこう。ここから見たらどう見えるの？ ことを試して試して、ええー、安野秀明も鶴巻和也も前田真宙もその監督陣もそれから美術監督の串田さんも、はい、主要の画作りをする演出作画美術のスタッフがのしのし歩いたりあるいは時にはですねこれ平台ですね分割ができるのであの真ん中のあたりに低く構えてるんだったらこの平台をずらして真ん中に入り込んで撮ってたりもしました。これに撮ったら1万数千枚 打ちるだけで映るだけでそこから最適なアングルを探るという作業を延々やってたわけですね皆さんもぜひそのスタッフになった気分でカメラを片手にいろんなアングルを探ってみてであこっから撮ったのがあのシーンなんだっていう風にやってみると面白いと思います人間の大きさっていうのはここにね配球所の前に配球を待ってる人たちの この中の人は3センチから4センチぐらいの背丈になっちゃうので、タイポンをひっくり返して、こうやって撮ると、地面から3センチのとこレにズを置くと、この世界の住人が 見, 見てる景色が見える と, そうです、ね、ということになります、ねはい。映画製作の時はですね、その実際に3センチ程度のキャラクターのモデルを描いた鉛筆画があるんですが、それを縮小コピーして、あの厚紙に貼って、人形を作ってですね。 こ こ, にここに当時がいたらこうだなとかどうあそこに飛鳥が立ってたらどうだなみたいなのを検証しながら撮ってる写真もいっぱいありますす前がバスっ て, てもあれですよねそうですねじゃあちょっと同じ縮尺のガンダムを置いてみようってガンダムを置いてみた ガンダムをそのわずか何分ぐらい作ったんですか、まあ、前の前の場に渡された<笑>そうそうそう、この明日撮影だから持ってこいと言われそうそうそう、一晩で組み上げたガンダムをポンと置いてみたい、そういったこともやってみたい、ね。ガンダム基準だと物の大きさがよく分かるっているそうですね。ガンダムは単位ですが。 あくまで素材なんですね。これをリアルに作り込んで、シャアップして映像に使った。では全くない。んです。うのはやはり雰囲気出すために頑張って作っているものもあります。けれども、ほとんどの建物はこの形状がわかるようにだけなって、いる。非常にシンプルな絵になってるんですね。だから窓の位置とかは分かりやすく。後でその美術の人が手で描いたり、うんえー、あるいはもっと別の 3d のモデルを描いたりするのは後の。はい、作業 この技術はあくまでシンプルで映画の最適な構造を切り取りをするのが目的なので、そ、は、ういう色です。とか、ディティールの作り込みは次の美術スタッフです。とか、cg のスタッフが担うという前提です。建物との位置関係とか、こ、は、ん、い、な割とカチンと決めた上でそうですね。芝居が出されているんですよね。この建物は2階建てじゃなきゃいけないとか。そういう。 決まり事、正確さはちゃんとしています。生活に必要なものはちゃんとあるお風呂もある、はい、トイレもあるゴミ捨て場もある瓦礫はいっぱい出てる、はい、ただね、あの瓦礫に関しては本ルだとソーラーパネルに割と大きくされてありますが画面のアングルが決めた、でもディティール 時にやっぱりこの模型と映画の画面からは大きく変わっているところもあります。でもそこは逆にいろいろ探してみると面白いと思います。これが一番あの、はい、この村の名所的な天社内と工事の映画でその雨の会社新標準クラス。はい。天石が授業をしているのはこの建物の2階です。学校が2階にあります。はいはい。図書館もあります。あ、あの悩みで行く場所が雨の日に訪れる図書館。 生活の中に、ちゃんとそういう文化的インフラもあるという。うやっぱり十四年間、ちゃんとね、赤ちゃん、子供も生まれて、次の世代が育っている。はい、もう世代に対して、ちゃんと教育もしてるんだよっていうふな大事なインフラですよね。うん、あのリアリティがそういったことで出てきて、こちらもお風呂です。お風呂入っこのちゃんとお得意女湯にたまります。<笑>声優と記念湯の名前のネーミングの由来がなかあるらしいんだ教えてもらってません、ね。まだ内緒のことが。 ですね天竜二又駅を観察した結果、はい、できたで、ね、そうですねこの辺り、はい、実際の音はかなりね地形なんかはだいぶ違いますそうですねちなみにこの山この模型自体は発泡スチロールを削って作ったりしはてですに決意を語って させられるかなとかです、ねか。僕も行きます。チュー。失われるところです、ねね、もう少ししたらですね。ここら辺にシンジくが立ってたり、アスカが立ってたりというのを再現しようと思っています<音楽>。これはスモールアウトさんの次に組ート技術と、えー、人形作り技術をコラボさせて映画のシーン再現をより近いものにしようかなと思っています。これはね、こちらで側もできてますね。こちらケンスケです。はいです。天犬ハウス。はい。まあ天犬ハウスのこの。はい。 ここね、いろんなメイキング写真とか出てくると思いますけどここにトラックがあったりするんですけど最終的にこれトラックやめてこの状態で割とやってます裏表でございません第3グラム県警の家もこのビルも360度ぐるぐる回りながらいろんな本当に角度からお撮りいただければと思いますケしスケの家はの、はい、よく一番いい家はこっちから撮られたりしますそうですねこの画面は多分こちら の, この辺から撮ってたりしますので。 映画を思いいいい出しながらこややって撮ってててて撮ただけるででりとあーどんどん来ままますすすよねんんんぺんぺんますね来リル皆さんん、ね、アルです、ねうん、ちゃ顔あそれから先ほど言ってたこのミニチュアの。分の の検討用モデルですねまずはこういうので検討してからあっちを作ったということでございます先ほど言いましたカラー2号機というカラーの公式ツイートのサブアカウントの方でこちらの第三村のメイキングの様子も今後は随時詳しく述べていきますスタッフがここに上がりまくって写真を撮っている姿とかも見れることがあると思いますのしのしとはい<笑> モデルの、はい、一番でっかいガンダムのと、はい、あれもスケールに合うんだけど。ア、う、ン、ん、さんがあのさあのミニチュアの中に立つと、はい、初号機の大きさになる。これなんですね。<笑><笑><笑>あの秀明は実は、あの第三村のミニチュアのセットのところでは、エヴァンゲリオンリアルサイクでやったというのが。作ってて分かったという恐ろしい発見がありました。<笑>